SNK ニトリ格闘ゲーム界の新たな扉を開いたあの KOF マキシマムインパクトが新キャラクター新システムを満載し前作をはるかに上回るボリュームで新登場 たまには兄弟喧嘩もいいんじゃないお前のルさ私に見せてく Hey ルーキー GetSeriousOK、okay. もうルーキーじゃないってことを教えてやるぜ圧倒的にクオリティーアップした 3D グラフィックス抜群の操作性で次々必殺技を繰り出す爽快感に加えオロチ 別出編をもしのむ重厚なストーリー展開が新たな慶応役の歴史を予感させる。 炎飛行草薙強てめえもいろいろと大変だな同情するぜうるせえ偽然だよテメ見せてもら え, えるのかしら軍隊仕込みな暗殺術とやらをあなた後悔するわイースの右腕リリー・カーン お前が本当にあのお方の技を受け継ぐにふさわしい人間かどうか俺に見せてみな限界まで飛ばせ氷の美少女クーラーダイヤモンド行くよ手出しさておおスお天すっすっすっ派手にやってやろうじゃねえか 待ってらっしゃい敵の攻撃を受け流し、一気に攻めに転じるサバキ。 プレイヤーのテクニックが最大のピンチを最高のチャンスに変える特定必殺技をキャンセルさらに強力な必殺技へと連携するスーパーキャンセル連続技バリエーションを広げ一気に敵をノックアウトせよ決定的瞬間でカメラアングルを自由に操れファン待望のマニアック機能を搭載マルチマッチング BB 初 究極のオンライン 3D 活動がついに実現他にもプレイヤーを引き付けるモードを満載ゲームボリュームもマチナムインパークトこういう関係も悪くないんじゃないか 謎の美女ルイゼ・マイリーズあなたには聞きたいことがいろいろとある知らなくていいこともある、ね、宵闇の兄弟ソワレ・メイラお、かわいこじゃんかケイこれやってひょっとしてラッキーも<笑>っとっと行きますよ暁の悪魔アルバ・メイラー 退屈なのはごめんだからな少しは燃えさせてくれよそして燃え尽きるかそれもいいだろうここの支援ヤガミ貴様の全てを灰に変えてやる血染めの真っ赤な灰にな燃え尽きるのはてめえの方だぜ。 2006年4月衝撃をその手で体感しよう初回生産版にはスペシャル DVD 同梱ウェブ配信で好評の新作アニメーション全4話を完全収録 制作は「広角機動隊スタンドアロンコンプレックス」でおなじみ日本アニメ界の最高峰あのプロダクション IG が担当ゲーム本編とリンクしたサイドストーリーを堪能せよあんたに殺されれば俺はあの男から解放されるのかな